はいおはようございますラスカルでございます今日はどこに来てるとか言わなくても9割方わかると思いますお察しの通りでございますね文福、えー、飯店さんにお邪魔しております大食いの人間はもう御用達というかう本当にお世話になってるお店さんあまた来た<笑>じゃあめっちゃ来るありがとうございますご飯はどんな料理しまし とりあえず、育児なしで。やね、このね、今お話ししてる最中ですらも、こう、どんどんどんどんとね、料理が来ておりますが、僕らはね、大食いでも、すごくお世話になっております。で、本日もですね、こちらのオーナーのトシちゃんさんに、お任せで、注文させていただいております。いろんなね、なんか新メニューとかもあるみたいなので、どんだけね、量が来るかちょっとわかりません。うちのね、かみさんにもですね、今日、文福飯店さんで撮影しますよ、と。 お話をしたところじゃあここ23日は夜ご飯作らなくていいねとお持ち帰りね前提になっておりますいやまあとりあえずね料理ね熱々のうちに食べた方がいいと思いますんで早速こちらを食べ進めていこうと思いますいただきますひとまずねちょっと僕の大好きな卵食べたいので1品目こちらですねこれちょっとまあ正規メニューかわからないんですけど、えー、奥様が作っていただいたという卵焼きでございますね おやつだから育児なしの大盛りにしといたな、ね。あ、りがとうございます育児なしの大盛りありがとうございますあとトありがとうございますあとちょっとすでにパオーバーな気がする量が来ておりますがえーちょっと食べ詰めていきますかこれね、卵ね、いただきますあ、あおいしいなうん鰹節と紅しょうがかかっててお好み焼き風な感じで、うまいね ラッと受けちゃうん今見たら8割お肉だ新メニューらしいんですけどパイカっていうまあお肉を使ったねこれえメニューでございますちょっとね動画内では言えないメニュー名なので気になる方はパイカのやつ ありますかとか聞いてくださいちなみにこのバイカね軟骨があるんで煮込む時間が長くて販売する際はね要予約制になるみたいなので気になった方はね電話してみて予約してみてくださいうわっうまっうん、まうん、うわっバイカうめえ 腹骨もね、程よく柔らかくて甘辛なんだけど、濃いめの味付けおかずにぴったりだわ、うんーこれが新メニューですね名前を名前をよろしくお願いしますわかりましたしまこれがね、続いてちょっとね、マックスさんがなんか命名した新メニューらしいんだけどスタミナとんかつというメニューみたいでして なんてスタミナなのかっていうところを食べて確認してみますかこんな感じでねめちゃくちゃ分厚いとんかつなんだけど中にねなんか入ってるねいただきますうんうんうんれにんうんうんん に、うんにくがねがっつり入ってる中にうまっ特製ソースがもううまい う, ーん う, ー う, まうん、うん、ああお湯うまもある 初めてですねやっぱりねこのご飯屋さんはとんでもなくすげえわちなみになんだけどさっきねトシちゃんさんと話してて僕もねハッとしたんだけど皆さんこちらのお店定食屋さんとか町中華とかそうじゃないですトシちゃんいわくこちらはですねラーメン屋さんでございますからえ皆さんねぜひねラーメンも食べてみてください<笑>うんいつもねラーメン食べたいんだけどたどり着かないのよ<笑>おかずともうご飯でお腹パンパン もう本当にホンに絶対食えないもういやマジであの画面引き気味で正解だったわそしたらちょっとさっきあ頂 い, た, だいてた新メニューこ、ね、辛みそで炒めたお肉ですねこれ頂 い, いてみましょう見た目はこんな感じでございますこれも絶対ご飯に合うね う, わうまっめっちゃくちゃ複雑な味がする味噌っぽいねコフとかもしっかりあるんだけどフルーツの甘みがあるんだよねなんだこれはうまいぞ分からんとにかく分からんけどめっちゃうまい で辛味噌って話してたけど全然辛味はないむしろめちゃくちゃマイルドで甘みがあるぐらいんーうんうんうんまい や, まいや分かってた分かってたんだけど今日もねこれ見えるかな卵ですね今日もね入ってると思ってた入ってないことがないもん<笑>この時点で 普通の方だったらもうめちゃくちゃお腹いっぱいだと思ういやそんだけ食べたけどまだ七割以上は残ってるね<笑> う, うん。ま焼きそばマジでマジで食えないっす<笑>でもこれ新メニューフルーツが何開いてるのかソースに甘みは何なんですかこれは あ、そっかだからフルーツっぽいんだけどフルーツじゃないなんか不思議な甘みでいやこれ美味しいこれと辛口の日本酒とかいったら最高にうまいと思う<笑>うわ飲みたい<笑>うんうまっあとまだね後ろの厨房からずっと炒めてる音がする 多分この時点でもう2晩分のつまみを持って帰ることを確定してるんだよね<笑>ご飯にウインナーも入ってましたあっ9万もいる具沢山ご飯だうーんそしたらまだ 出会ったことない新メニュー行っちゃいますかねこちらがねドドンパっていうもうすっげえネーミングセンスちなみにこのメニューも時期物のなんか食材を使った限定のメニューみたいでぜひねそれ何が入ってるか当ててくださいってことだったので推理しながら食べてみたいと思いますいやもう分かんないなこれ分かんないあまた来ちゃった マーボーラーメンラーメ ン, ラーメン屋さんのでラーメンいっぱいだけでも食べちゃってあ、そう、うそうですねやべずっと増えるードドンパ、ドドンパどちょっとドドンパ食べてみますいただきますやでしょ。えっ、何が入ってるんだ柔らかくて、すごい美味いすけどなんだ何が入ってん だ, てん だ, てんだ夏の時きものってことですよね通るものを作って出たものえ、なんだこれ え絶対わかんないですけどこれえ絶対わかんななんだめっちゃうまいんだけど全然わかんないわなんだこれ何が入ってるんだいやもうとにかくお肉がやらけえな ええー、わかんないなあ。ちょっともう食材ギブアップです。わかんないです。<笑>え何が入ってるんですかこれ。梅干しを作るときに出すあの出てる梅酢です。絶対わかんないですねこれ。<笑>絶対わかんないですね。いやちょっとマジでこれ本当全部うまいうまいんだけど絶対食べきれないなあ。まあ、ちょっとカツはね一切れしかないんで食べるとしてそしたらこいつ。 行ってみますかよいしょなすと肉の味噌炒めとかそんな感じなんだと思いますね、ふわっと持ってきてくれるからちょっとメニュー名は分かんないんだけど<笑>いただきますねいやうまそうあーまあ肉味噌炒めは多分何回も食べてるからねやっぱこれ安定にうまいねめっちゃ米進む<笑> <笑>うんうまっああ今日もまずはうまいうまいなうんひとまずご飯はね完食させていただきましたのでいいよね時間経っちゃって伸びちゃうと申し訳ないのでこの麻婆麺かないただいちゃいますか持っていくと汁こぼれそうなんでズームで<笑>していかせてだきます これは、一気に混ぜますか め, めっちゃ入ってるけど<笑>熱そうそしてっちのこのマーボーあんってエビチリっぽいような甘辛くてちょっと酸味のある味わいなんだけど麺と合うよねってか多くないこれ煮玉は絶対入ってるなこれ。 うん、ちょっとラーメンを食べながら僕の大好きなねシューマイ行ってみますか今回ね僕初めてなんですけどこれ揚げシューマイも用意していただいてきまして揚げは食べたいよねうん、まっちょっと普通のうんうん、まっ 本当にね、文福さんのこのシューマイは柔らかいし、またね、この皮のねっとりとした食感、これがね、本当にうまいんですよ。皆さん、文福さんでシューマイ食べて、ラスカルの激推しメニューだから。だからもうマジで腹いっぱいよ。 いやもうねちょっとお腹いっぱいだからおかずはちょっと置いときましてラーメンを優先で食べようか。 え<笑>でっかい1 5, キロ1 .5 キロはい重たい重重重たたたい重たいい、うん、それは開けずにあの詰めてもらっても全、ね、然大丈夫はいリ<笑>アクションができないからおなかいっ いっぱ大丈夫大丈夫全部あのラップしますから、大丈夫ですから、<笑>お願いしていいですか大丈夫大丈夫大丈夫。今あるもの、ちょっとこれだけは食べきるんで。はいはいね、いや、すごい、今日も。ありがとうございます。今日もありがとうございます。ありがとうございます。まあ、でもやっぱりね、えー、いつもね、文部さんでは、デカ盛りというか、僕の場合は。こうやってね、一品一品頂い た, だたりしているので、無理をせずに大食いというよりかは、いつもね、美味しくいただける範疇で。ええ、目指していただいているので、こうやって提供していただけるのは、本当にありがたいことですね。 うんうんでごめん麻婆なんでねあんとかもう全部いきたいところなんだけどしっかりとねこれ麺が食べられるように濃いめに味付けされてるんですよこれでそのままつけ麺もいけるんじゃねえかっていうぐらいの濃さなの で, でちょっと会員は避けます痛風が叫び出すので<笑>ちょっとこれで麺完食でございますうん ということで残りは全てお持ち帰りをさせていただきまして本日はこの辺りでごちそうさまでしたということでですね本日も僕らの大好きな文福判定さんでいろんなねメニュー頂 い, いてまいりました本当にね一品一品手の込んだ料理でこんだけね料理数があるのに全く手を抜いてない絶品料理ばかりでございますただ、えー、皆様もですね、えー、僕らの動画を見て 文んさん来た時にですね動画見てきたんですよなんてお話をされますとですねトッシャんはねもうめちゃくちゃ喜んでくれると思いますでその喜びに応じていろいろと多分皆さんのね胃のキャパシティをオーバーする出来事が発生する場合もございますのでえあまりですね注文する際も量は無理せずに注文してみてください無理しない場合でもですね確実にお持ち帰りの量になると思います<笑>今後もですねまだまだ食べてない新メニューもあると思いますし今までね食べ たメニューでも何度も、ね、食べたくなるようなそんな料理ばかりでございますので、えー、僕のね動画の方でも何度でも食べに行きたいと思います是非、えー、ね皆さんも気になってくださった方はこちらの「文武館飯店さん」で美味しいご飯食べてみてくださいということで本日もご視聴ありがとうございましたこの動画だと思ったらチャンネル登録コメント高評価あ<笑>、ね、<笑>っぱ開いた開いた開いたびっくりしたびっくりした今開いたと思いました<笑><笑> 帰っましありがとうございま す, <笑>い ま, すまたブンブカンディシに帰ってきたいと思います次の動画でお会いしましょうじゃね<笑>いやごちそうさまでしたありがとうございま す, いま す, いますいや新メニューの名前むずいなこれ